6代目ですえ先日中国で、えー、鶏肉、まあ、マックとかファミリーマートのナゲットに使われている肉についてのいろいろな問題がありましたでそのタイミング超タイミングよく長谷園が手作りでチキンナゲットができる商品を出しましたナイスタイミングというか狙ったのかたまたまなのか分かりませんけど、えー、その商品名が お肉マジック、卵まひき肉でチキンナゲットという商品が8月4日から発売されるということを23日、まあ、そうちょうど中国 の, あの騒いでた頃発表されたらしいです。チキンナゲット自分で作れるとまあ安心ですからね、肉は自分で選んでくるわけですから、変な腐ったものとか入ってないと。 いうことはできますので。それと自分でアレンジすると美味しいのもなんか作れるかもしれません。まあまり私、その、市販のチキンナゲットあまりもともと好きじゃないんですが、チキンナゲット食べるなら、ジューシーな唐揚げ食べるよという方なので、まあ、買うかどうかわかりませんが、アレンジ次第で美味しくなるならば考えたいと思います。長谷園の新商品です。お肉マジック。卵引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 それでは、これからもよろしくお願いします。六代目でした。